どうぞ大きなアッシュでお願いします。青森地域化成果アイドル、グルメミュージックユニット、GMU です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 皆さん、玉木さん、かわいらしい皆さんです。かわいいかね。ありがとうございます。悪めんだと、め, めん、めごい。めごい。はい、めご い,、はい。かわいいか。めご い, あごい。ありがとうございます。はい、さあ、この可愛らしい皆さんにも応援団として、え今日は来ていただきました。 さて、青森市では今年農林水産品をもっと県外へ販売していこうということでキャッチフレーズとロゴマークを一新しましたその名もジャンサチたっぷりと青森市なんですで GMU の皆さんはこの PR も一緒にしてくださるんですよね、はい、そうなんです青森市には八甲田や仏庵といった雄大な自然があって 海、山里の幸に恵まれていてとっても美味しい町なんです海の幸では新鮮なホタテ<笑>マダイナマコがあるんですよ福浦さん海産物は懐かしいんじゃないですかうんだあのー、まあふるさとの味っていうのもあるんですけど、はい、やっぱり抜群に美味しいね、はいえー、美味しいです、ね、美味しいです、ね。はい 山の幸、里の幸では、おいしいりんごとかお米、青森カシスなんかがあるんです。りんごは随分前から有名だったんですけど、お米アカシスも最近では頑張っているんですよ。えー、あの本当にお米おいしいですよね。魅、は、力、いねはいねえーね、的なものがちょっと増えてきましたね。本当に。そうです、ね、本当にもおいしいものが盛りだくさんなんですけれども、まあこういった形で 青森市は、先ほど挨拶をさせていただきました、小野寺市長のもと、市民みんなでスプラムを組んで、立花さん頑張ってるんですよね、はい。そうなんですよ。青森市には今話したような、自然からの恵みである、海の幸、山の幸、里の幸がたくさんあるんですよ。当たり前のように感じていた自然の恵みと、一緒に盛り上がっていけたらいいなって思います。 まあ、だからこそ青森市が全国に向けて掲げているキャッチフレーズが皆さんせーの。 優しい声で皆さん揃えて言っていただきました幸たっぷりと青森市なんですねで、せっかくですから青森の安全安心の農林水産品を一緒に盛り上げるために結成されました GMU の皆さんに今日はお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思いますはい青森リンゴおしまくり GMU リーダー森のマリンですよろしくお願いしますイエ、ね はいいちごが大好き JMU2 期生フルーツガールの渋谷奈子です担当食材は青森市の甘いトマトですよろしくお願いしますイエーイはい青森市のおいしいお米をいっぱい食べてこんなに大きくわかりましたりんごのお買まれ、で青森マヨ育ちの田中朱里ですよろしくお願いしますイエーイ 青森魅力野菜プロジェクト愛称はあおーじ GMU2 期生国際があるあんにゃこと橘アンナですよろしくお願いしますイーイはい、鈴山詩音です自己紹介しますワンツースリーフォー特参加指数は希少ですそのうち九割青森市はい、GMU2 期生 期生青森菓子酢担当しししししてまままます、鈴山音です。す。ででよろしくおお願いします、はい、い、はい、いはは、はとがありがとうございました。ちなみに福、はいはい、浦さん。 そして玉木さん、はい、紫色の鈴山さんの頭の髪飾り何か分かりますか？会場の皆さんも分かりますか？わかりますか？あ、ブルブベリーじゃない。違うこれはカシス。そうです。 お母さんが手作りしてくれたアクセサリーで、ハ、えーね、シス担当なので、今日はぜひ皆さんに知ってもらおうと思ってつけてきました。可、え、愛、ー、い可愛、はい、らしい、ね、ですね。お母さんが一生懸命作ってくださったということで、家、え、族、ー、みんなでも青森を応援しているということですよね。えー、そうですさあ、今日はもう本当に朝から大勢の人が東京ドームに来てくださっています。はい、このお越しの皆さんにも。 皆さんからおすすめしたい青森の食べ物たくさんあるんですよねそうなんですよでももういろいろありすぎて困っちゃうんですよねそしても う, もうすごいもう本当は青森市に来て地元で楽しんでほしいんですけど、はい、ここ東京ドームでももうすっごい楽しめますよね、はいはいはいはい、そうなんですよね 開催店の中で、ああ、森氏のブースがあるんですけど、はいはいはい、そこですごいおいしい食べ物食べれるので。はいはい、ぜひ会場の皆さん、行ってみてください。く、は、ら、い、さん、よければ、後で、私たちジエミューと一緒に、都市大さんで行きましょう。行く行く間違いない。やいや、すごありがとうございます。じゃ、皆さんで、行きましょう、会場の皆さんも、ぜひ、足をお運びください。それでは、ジエミューの皆さんに、地元。 している素敵な魅力を紹介していただきました。どうぞ会場の皆様、今一度 GMU の皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。